流派でいうとササっていうと笹があす、えー、南越谷ではこの流派は3つ大きなあの流派があるんですがこの笹町っていう足を吸って足をすり足っていう足をね運び方なんですがそういう流派あとは包丁というね勇壮な提灯をもっと繰り返すというね龍の流あとは能久町という流派が南越谷では大きく3つをですからいろんな例をご覧いただく中で。 とりあえずの流派なのかなとご覧になるとまた飛行場を後ろに向かっていかなと思いますはい、では次のコンセーチーム、はい、スタンバイしてください、えーえ南越谷のアドリは今年の8月で34回34年を迎えます来年は35年後ろにがあってもうすでに今からこう準備が始まっておりますですから、例年よりもまた仕組みを凝らした また35周年記念の、えー、特別チームが結成されて、ねえー、今もうすでに練習が始まっておりますはい、えー、今度は放送チームということで坂本篠帳チームの前の人数とかを増えていますね前にこの高荒城陣をちょっとご覧くださいこれは今日参加しているレン、えー、の城陣になります、えーもうちょっと端 分りましたでしょ。え、今日はあの今佐々町が4連ですね。でえー、これから混成チームの方が13連混じっています。ですから衣装をよくご覧になってください。それぞれの連の衣装、あ, あの特徴のある衣装をご覧いただけるかなと思います。はい、では嵐を乱ですの で, で早速えー、対戦チームの踊りをご覧いただこうと思います。はい、ではどうぞよろしくお願いします。